はい、ととうここでで皆さんこんにちはサルです、えー、今回は DIY の動画になります、えー、前回ですね森の渓流にアルコールストーブを持って行ってコーヒーを沸かして飲んだんですけど、えー、その時にですねキャンドゥのアルスト用に作ったスタンドを持っていったために、えー、うまくね、えー、使えずにっていうのが火力調整蓋がついてるんですけどそれをね開くことがうまくできなかったんですねそれで今回は このセカンドストリートで売ってた武田コーポレーションのアルスト専用スタンドを作ってみようと思いまして DIY をすることにしましたボルトやねナットはもうホームセンターとかで買ってきたんですけどはい、えー、こんな感じでね、えー、ボルトがですね M5 という、えー、まあ これ、強度はあるけど、重たくはないかなっていうね。まあ私なりに見極めて、そのぐらいの太さにしました。M5 サイズだと、この285ミリかなが1本100円ぐらいで売ってるんですね。まあ値段多少ね、ホームセンターによって違うとは思うんですけど。なので、それを2本買ってきて、それぞれ2つに切って、合計4本にしました。はい。金の小切りでもできますのでね。 まあ、ちょっと私武将して、あのー、グラインダー使ってますけどユニクロ材質のネジ自体は内側は鉄なので、まあ、ステンレスとかじゃないのでノコで簡単に切れると思いますで基本的にはですねあのーまあ、外出先というかキャンプ場というかそういうところでも組み立て外しができるようにするためにえ工具はですね、あのーまあ、さっきグラインダーで切りましたけどあとこの足の先に使う えー、フランジですねナットこれを締めるときだけ使いますそれ以外はですねもう一切工具は使わないで組み立てていきますこれ足の先端部分になりますので地面に突き刺さらないようにフランジナットっていう、えー、座付きのですねナットをつけてますまあ、普通のナットでもね問題ないと思うんですけど、まあ、設置面積がね広い方が柔らかい地面でも突き あの沈み込まないのでこんな風にしてます。ダブルナットなんでね、あの二本のナットをそれぞれ違う方向に回してギュッとやっとくと、もうあの二度と外れることはないですね。はいこんな感じです。まあ、普通のネジだとね、あの全然安定しないんですけど、フランジつけるとこんな風にあのパッと立つぐらい安定しますね。えー、割といいです。 で続きましてちょっと画角がずれてますけどすいません、えー、ワッシャーをですねこれ M5 用のワッシャーワッシャーはねあの外径外側がね直径1 6 1 6かなのものがねちょうど良かったですこんな風に網の一番太いの縁の針金の内側にですねワッシャーを入れてやると綺麗にあに固定した時にあのカチッとはまって このボルトがグラグラしない感じになりますね。ワッシャーはね、1 6ミリであることがだから結構重要です。はい。これはネジがね、M5 だからなんですけど、M6 を使うとまた少し変わってしまいますね。で、この蝶ネジですね。なんか蝶々みたいなね、蝶々の羽みたいなのがついてるネジ。これ使うことによって、もうあの工具はいらないんですね。えー、手でギュッと締めても、割ときっちり締め込むことができるので、 あの一度締めとくとね自然に緩んだりはしませんはい、えー、4本の足を入れて今網がね一番底の部分ですね地面からやっぱ少し浮かした方がいいのであのー、こういうふうにねアルコールストーブを置いた時でも、まあ、地面にぴったりくっついてないような状態にして使いたいなと思いますで またナットとワッシャーを入れて2段目の網をここに作っていきますはい高さ調整はねもうこの現場合わせで見ながらこれぐらいかなーみたいな感じでね感覚でやってるんですけどまあ炎がね立った時にこのぐらいがちょうどいいかなーぐらいな結局ね7センチ の高さぐらいがちょうどいいだろうということで、えーまあ、ぴったり7にねたまたまなったんですけどであとはね上の段もつけてみます同じように工具は使わずにネジを締めましてまあ7センチあれば途中で蓋をつけたり外したりすることもできるのでいいですねはい、えー、今日はねちょっとお休みなのでねあ、えー、<笑>のいただきながらやってますけどねこんな感じですね はい、で今度上の段せっかくね4本のボルトの柱は1 4ンチ強ありますので2段作れるのでこんな風にやってみてまあいろんな使い方ができるかなと特にこの段にこれを置こうって決めてるわけじゃないんですけどね、うん、こんな風にするとねなんかこう後々でねいろいろとこう良い使い方が発見できそうなのでこういう風にしました。 どうう。でしょう上の段ちょっと狭いんでねこの武田コーポレーションのアルストは入れることはできるんですけど蓋のの、ね、開け閉めはできないですね。蓋を途中で、ね、横かから入れることは難しかったです。キャンドゥのアルストだとね高さが低いのでこんな風に 5cm の幅でも、えー、蓋をね閉めたりすることができますので途中消火も可能ですね。 キャンドゥナルストはね火力が強いですもんね、まあ、本当にねそういう意味ではね、えー、セカストのような調整ができないんですけど、まあな蓋でねもう消してやるっていうことになるかと思いますはいこれねキャンドゥに行ってキャンドゥには本当は網を買いに行っただけなんですけどねはい<笑>ただねこれいいんじゃないかなと思ってですね動画の始めの方でご紹介しましたけど サイズ的にですねこの長さはまあ予想が正しければぴったりじゃないかなと思って買ってみましたこの2枚の板がつながってる部分を見た限り表と裏はそんなにはっきりない感じかなと思ったのでこんなふうに適当に周りを覆ってみてですねどうでしょう はい、これね足の部分がぴったり辛い位置というかねその時に上もぴったり<笑>、ねえー、周囲を覆った時の、えー、横の幅もぴったりということであね良かったですねうわ偶然なんですけどこれは良かったなと思ってよしこれでいこうと決めましたこんな風にするとあの、蓋のね、開け閉めができるので あの便利だしある人ね風に弱いんですけど風貌を兼ねてるのでいいんじゃないかなと思ってやってみましたで今段の高さがね上が5センチ下が7センチという状態になってますでまあこういうねえ小さい、えー、スタンドに使えるクッカーをちょっと持ってきて、まあ、サイズ感をいろいろ確認してみてうん。 まあ、1 2ンチのこのスキレットね四角いダイソーのやつこれもぴったりとね収まりますまあ、ョナットとかね邪魔になってもしかしたら置けないかなと思ったんですけどそんなことなかったですねうん割といいんじゃないでしょうか、まあ、キャンドゥーの網割とね丈夫なので、えー、これならね比較的、えー、その1回2回でダメになることもなさそうですし、まあ、ダメになったらね110円の網なんでまた買ってやればいいですしはいということで翌朝です この日はですね、今年一番の冷え込みですか、急に寒くなってですね、もう上着出してきてですね、<笑>あの、朝7時過ぎですね、これね、あの、すごく寒かったので、手袋もしてちょっと作業してます。このダイソーのね、えー、ベスティン。小さい方ですね。で、これ、シェラーカップなんかにちょっと容器を入れて、 あのこのねボックスの中に入れてきたんですけど、えー、早速ね、えー、これで実践をしてみようと思いますアルコールねちょっと適当に多分 30cc ぐらい入りましたかねでこの中段にねアルストーク予定なんですけどちょっとね実験なので下の段に置いてみてわざとねあの地面の熱がねいかないか この芝なんかにダメージがないか、まあ、私の<笑>自宅の庭なんでね好き勝手やってみてるんですけどちょっと試してみましたはいキーコーヒーをちょっと入れてみましょうもうねこの気温がね 15.5 度です昨日ね24度ぐらいあったんですよ本当に急に寒くなってねあったかいものがありがたいですねこうなるとね この日ね、風も強かったんですよ。ちょうど今ね、あの、壁側、向こうがね、風上なんです。風貌で風を塞いでる感じなので、こんな風にね、風にあおられることなく、沸騰させることができました。<笑>これをね、よくやってしまうんですよね。もうね、どうしてもね、この、このアルストのね、炎は青いので、あの、見えないんですよね。明るい日中はね。だやって。<笑>で、消えたと思ったらね、またじゅって言ったでしょ。 消えてなかったんですよね。まあアルストの方のほんと見えないのでね。ちょっと注意しないと火傷にあのご注意ください。はい。ではコーヒーをねいただきます。まだね。消えてなかったですね。<笑>あの、やっぱりきちんと消すっていうのはね。こういうこういうものを使わないとダメかもしれませんね。はい、本当にね。あの危ないのでね。気をつけないとまあ、大火傷しちゃいますよね。 はいでまあ湯は沸かせるんですけどねちょっとこう焼き物もやってみて火力というかねアルストの使い勝手を確認してみたいかなと思ってホットサンドを作ってみますねこのホットサンドもね鉄じゃなくてアルミなのであの非常に熱を通しやすい分鉄板よりはね早く調理はできるかもしれません 同じくセカンドストリートでね買ってきたあのグリルホットパンになりますねなんかこうボックス形状が面白くてですね出したり入れたりなんかいろいろ試してるんですけどはいなんかねどんな風にして使おうかな楽しみですねで横に広げるとねあの懐が広くなるのであそこにまあポケットストーブなんかを置けばねちょっとこう熱源がね増やせるし いろいろ使い方があるんじゃないかなと思いますね。はい。まあやっぱある人ね、結構強いですよね。炎の色がね、見えにくいのでなんかこう、わかりにくいんですけど、まあ、ホットサンドぐらいはね、もう楽に作れましたね。はい。で、コーヒー飲んじゃったのでね、ちょっとホットサンドをいただく前にね、またお湯を沸かして、 紅茶を今度は作ろうかなと思いますこういう蓋あのリッド型方がねやっぱり夕明かしもいい早いですねでまたやってしまったんですけどねこれねもう炎がねあそこに上がってきてるんですよね見えてないんですけどねだから燃えやすいものを炎の上に持ってくると、えー、火がついてしまうということですね で、えー、弱火で紅茶もね熱いままにしておけば最後までね熱々のままいただけるのでこれがねしたくてねこのアルストカったようなもんなんで弱火ですはい、弱火モードで使います美味しそうですねもうホットサンドはねこれで50回ぐらい作ってるんですけど今回もやっぱり美味しかったです